さあ速報入ってまいりましたので動画撮っていきますこちらでございますドンえ鬼滅の刃刀カジノ里編新情報満載のプロモーションリール2023があ鬼滅の刃無限列車編特別放送の後に放送予定ですとえぜひお楽しみください特別放送まであと7日ということで12月の10日にですね無限列車編の特別放送があるんですけども、まあ、その放送後にですねだい大体21時ぐらいに新情報を満載のプロモーションリール2023っていうのは まあ、新予告 PV ですね。刀刀冶の里編の新予告 PV が公開予定です。ということで、まあ、そんな情報が公式さんからですね、え、本日解禁されたんですけどもあ、かなりエグいです。はい。はい。え、かなりエグいです。はい。冷静に喋ってるけど、僕ね、冷静じゃないからね。うん。はい。ということで、え、新情報満載のということなんですけども、まずここエグいよね。え、新情報満載って何なんっていうところと、<笑> 2023って何なんっていうところだよね。え、放送日2023年なのみたいな感じで、え、本日はですね、 そこに注目してお話ししててお話いいいきたいなと思いますはい、というところで、まずはですね、新情報満載のっていうところなんですけども、あの、こちらがですね、去年も遊楽園の時にもプロモーションリールっていうのは公開しておりまして、こんな感じなんですよ。さあ、遊楽園の時にはですね、なんと声優主題歌、放送日初回1時間の決定っていうところが、まあ、解禁されたんですけども、今年はですね、新情報満載のという言葉がありますから、あ、これ以上の情報がね、ある可能性が高いよっていうことなんですよね。 誘遊編の時にはそんなこと言ってなかったんではい。ふざけてんのか、本当に浴衣中。どうなってんの？もういきなりいきなり、なりそんな最新情報めちゃ解禁すんじゃねえ。俺というところでそうなんですよ。今年はね。ちょっとやばいんじゃないかなというところでまあ、そうなんですよね。刀鍛冶特有の点としましては、上限の鬼の声優さんの解禁っていうところかな。まあ、上弦の鬼が一気に解禁されるからこそ、刀鍛冶はより情報が多いんですよ。まあ、そういったところからですね。まあ、全ての上限の鬼の声優さんが解禁される可能。性 っていうのがありますよねはいそうなってしまった場合ですね私は来週生放送でね、えー、ちょっと自爆テロを起こそうかなと思うんですけどはい<笑>何を言ってるの何を言ってるのうん、うん、初見で来た人はこの人は何をされてる方なのってなっちゃうから本当にふざけないでくださいね本当視聴者にしか伝わらないその変な、うん、なんかよくわかんないのやめてねのじっちの変なノリはいというところでまあ来週生放送するんですけどまあその時にちょっと新予告 PV の反応ちょっとやばいんじゃないかなと思ってますね私の反応 反応がねちょっと現在ですらちょっとこのぐらい早口なぐらいちょっとオタクの特有の早口ぐらいなちょっとうるさいぐらいのやばいちょっと早口になってると思うのでそうなんですよ来週ちょっとやばいかなと思いますねはいいやーていうか今までさ新情報満載のとかさ言わなかったからね鬼滅のエヴはねいやこれだけちょっとね期待してくださいよっていうことなんですよいやーてか新予告 PV ねただ情報解禁がちょっと僕は嬉しいってだけじゃなくて キービジュアルとかなんつーのそのデザインだよねキャラクターデザインとか作画とかそういったアニメーションっていう部分もえ新予告 PV で分かってくるのでその辺がマジで楽しみだなと僕は思っておりますねいやぎょこのさちょっとねキャラクターデザインとかも解禁されるしねいやワンちゃん国士棒とか見れるからね、うん、来週ねもうえ来週なのあとまじまじであと7日って本当に ま, まえ助けてはいというところでじゃあ続いて2023っていうところを見ていきましょうかプロ。 モーションリール2023ということなんですけどもいやこちらがですねほぼほぼ2023の放送が決定したようなもんですね。 はい。これちょっと書いちゃって大丈夫なのって感じなんですけど、はい。いや、多分気づいてる人どれぐらいいるのかなって感じなんですけど、いや、2023って言ったらもうそれ2023放送やん、みたいな感じだからね。まあ、12月だからいいんですけど、まあ、刀鍛冶の放送はですね、2023なのかなと思いましたね。もう、てか、ま、あそうですね。今日決定してますね。うん、放送日決定したわ。<笑>はい、というところで、まあね、放送日なんですけど、ま、あこの感じね、そう、プロモーションリールで全ての多分情報を解禁すると思うんですよ。 でそうなったらね、いや、全然1月から放送できるんだよね。2023年の1月から放送が全然可能で、そう、今回こんだけの情報を公開するよって言っちゃってるのはね、2023年1月から放送するからなんじゃないかななんてね、え思うんですよ。または1月、2月とか、うん、まあ、春から放送はないんじゃないかなと思いますね。このタイミングでこんだけの情報を解禁するってなると、まあ、やはり、うん、近いからこそなのかなと思いますので、そうですね、2023年 1月2月2あたたりりから放送のの可能性っってていいいううは非常に高まってまいりましたねということこで来週、まあ、もう放送日決定してるんですけどね。はい。ということで、来週の俺を、はい、見てください。<笑>来週生放送するんで、ぜひぜひ皆さんで一緒に楽しみましょうって感じなんですけど、いや、本当にやばいね。来週、マジでやばいっすね。いや、来週本当に新情報解禁されちゃうのか。 やばいっすね。いや、いよいよですね、本当にずっとさ、今年さ、4月から僕はね、ずっと今まで、刀舵の最新情報が公開されることを夢見て、動画を作り続けていたんですよ。で、今日もですね、その12月のまとめということで、まあ、まだ、あの、ちょっとこう、最新情報、どういった情報解禁されるかわかんないから、そう、いろいろ作っていたんですけど、ただこのタイミングで、これだけのね、鬼滅の刃さんの公式からのアピールというか、まあ、絶対に見てくださいよ、みたいな、 まあ、ことですから、も、ま、う、あ、そんだけ鬼滅の刃がね、張り切ってるっていうことは、もう相当な情報なんですよ。はい、というところで、ま、あ去年遊楽編のプロモーションリールもやばかったしね。さた今年も多分かなりえぐい情報というか、かなりえぐいね、PV になるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんぜひぜひというか、ま、あ絶対に見逃してはいけないね。いや、絶対に生で見た方がいいし、てか生で見ちゃダメなんじゃないか、俺は。俺は生で見ちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど。いや、大丈夫なんかな俺ほんと生放送でさ、 大丈夫<笑>死なない<笑>心臓発作起こさないいや、去年のプロモーションリール公開された時の俺の反応やばかったで。ちょっと見てください。こちらですね。さ、去年の、はい、優格編の時のプロモーションリール公開された時の、じゃ、反応やばいっしょ。ほんとやばいっしょ。<笑> いや、これがさ、刀鍛冶だからね、そう、遊楽園より僕、刀鍛冶の方がおそらくだけど、多分興奮するんですよ。なんでかっていうと、かん寺光さん好きだし、他にも上限の鬼がめちゃめちゃ出てくるっていうところから、上限の鬼めっちゃ好きなんですよ、僕。はい、というところで、ちょっと刀鍛冶の方が、ちょっとね、新予告 PV の興奮度は高いんじゃないかなと思ってますし、アニメーションだよね。そう、どこまで CG を使うのか、アニメーション、どこまで手書きでいくのか、u f o テーブルさん さんの技量ですよね。そう、甘露寺、光さんの戦闘シーンがマジで気になってますよ。甘露寺、光さんはあれね。cg じゃないと絶対できないんですけど、どこまで手書きにするのかっていうところがマジで楽しみだし、時と無一郎くんのそう戦闘シーンなんかもちょっと見れたらいいなと思いますし、上弦の鬼のね。キャラクターデザインもそうだし、声優さんもそうなんだよね。そう、ハンティングの声優さん、どうなるんかね。マジでね。来週楽しみですね。ハンティングはね分裂しますから、本体と別々の声優。さんにな ある可能性っていいうのは非常に高いんですよでも、まあ、そうなった場合ね、声優さんはどうなってくるのか、あの、解禁しちゃうのか、みたいなね、来週解禁するのか、はたまたその時ね、放送の時に解禁するのか、みたいな感じで、ま、いろいろな楽しみ方がね、まあ、この新予告 PV にあるよということで、ちょっと話しすぎましたね、ということで、まあ、皆さん来週、なんと、新予告 PV の解禁、そして全情報の解禁がね、見込まれますよということで、えー、楽しみにしておいてください。さあ生放送も行い さ あ, あそして明日動画投稿しますさあそして来週はですね5時から生放送を行いますので皆さんお楽しみにしておいてくださいチャンネル登録通知ボタンぜひよろしくお願いしますということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, う